急がないとピッコンさんにバレちゃう 僕は新鮮な食材が多いので集めに来たんですよそんなわけで僕は食材集めに戻りますねもう少し集めたいですしあ、うん僕もお腹空いてきちゃったお母さんに何を作ってもらおうかなやっぱり肉まんかな やめろ おしまいだ、うん、あっあんな悪いやつがいたなんてまたいつか出会うかもしれない用心しなきゃ だだね、もっとしっかりしゅぎょうすればいまよりつよくなれるかな。 でも、なんとか勝てそうのこの俺を倒すつもりでなどうした、俺は孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか どうしたそれでサイヤ人とと戦えると思っ 孫悟空の力はもっとすごかったぞま だ, まだ行きますそその感を忘れんな ようやく形にはなってきたがクソガキいやごはん あ, ありがとうピッコロさん<笑>道ッがボロボロになるくらい時間かかっちゃったけどでは俺が新しい道着をくれてやろう。<笑> 何か文句でもあるのか さーて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞサイヤ人たちは明日、地球に降り立つあっ、し、しばったーな、などうしたんだお、お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかったわしの背中に手をつけて、地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろわ、わかった いろののいろ、はい、ありがとうカヨさま。 そして、決戦の時は近づいた。 激しき死闘絶望を呼ぶ二人のサイヤ人地球って言ったなまあまあの星じゃないか、はあ、ピーピーうるさいひよ子たち挨拶してやろうかなヘイ とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだそいつがラディッツを殺したやつだあるいはカカロットの息子かもしれんんん見つけたぞよーしナッパー遊びに行ってやろうぜあっものすごい気が近づいてきてるピッカロさんに知らせなきゃ ダイヤ人がピッコロさん来る奴らはここに来るつもりだやあ久しぶりだなピッコロ亀仙人様のところにいた人ああクリリンだお前ずいぶんたくましくなったな悟空のガキの頃みたいだぜおしゃべりはそこまでだ来たぞ なるほどお待ちかねだったようだなそういうことだあおいつナメック星人だぜナメック星人わかったぞナメック星人は波外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしいドラゴンボールとかいうやつを作ったのは 貴様だろう ド, ドラゴンボールのことまで知ってるのかそのドラゴンボールが一番の目的だ俺たちによこすんだないくらナメック星人だってよ一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない俺は戦いの方が専門なんだ あれみたいなもんかどうか、試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだな、ベジータも。<笑>こ、こいつら、結構できそうだぜ。 シズもよ遅くなったなヤムチャさんヤムチャさんブーアルさんが言ってたヤムチャさんああお前が悟空の息子っていうなるほど確かに似ているなそっくりそっくりあの僕ソン・ゴハンです おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ごはん、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。 せろなかなかやるじゃないか、ごはん。 ありがとう 少しは楽しませてくれそうだな。さあ次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。 お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな残りも俺一人で片付けてやるぜなややむちゃさーんなんてやつだ自爆しやがった。 そろそろお遊びは終わるとするか。<笑>いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。<笑>さーて、ドイツから片付けてやるかな。いや、岩渕さん。とらわしゃ。ブやブルマさんたちに、なんて言いやいいんだよ。 ハッハハハ どうし た, うした貴様らおお終わりか バ, バカなまるで答えてない強いそんなこのままだとクあ。ッ<笑><笑> バカだ 一瞬で片付けてやるぜ何をする気だチャオズ<笑> やめろザーチャオザーチャオザーチ<笑>ャオザーチャオザってャオザーチャオザーチャオザーチャオザーチャオザーチャオザ 寂しい思いはさせんぞおおおおおどかしやがって。おおでおおおおお 悟空お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだなそうだだからなんだなるほどやはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいなラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだこの前とは違うはずだいや 絶対に違うもっともっとずっと強くなってるさ貴様ら孫悟空を舐めるなよ<笑>その割にはちっともやってこねえじゃねえか来るよお父さんはきっと来るよ面白い奴が来るまで待っててやるただし3時間だけだそれ以上は待ってやらん 三時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞナッパー俺の言うことが聞けんのかす、すまねえ。つ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方。あのチビは、さらにもっととんでもない強さだというのか。 チクシ頼むゴク来てくれあいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれおお父さんなんだガキ もう俺たちとやろってなんだガキどうしたもうカカロットを待たなくてもいいのかく、くそ何をしてるんだよ悟空なあこうなったらやっぱり逃げようか奴らは どっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お、お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだだって、お前が死んだら神様も死んじゃうだろそうしたら、ドラゴンボールまでなくなっちまう。えっち、余計な心配をする暇があるなら、勝つことを考えろ。あ、ああ、わかった。 ピッコロさん時間だ無駄だったようだな臆病者のカカロットは来なかったさてじっくりと痛めつけてやるか な, なんだ この木は と, とんでもない。気が遠くから近づいてくる。本当だす。すごいけど懐かしい木。木奴しかいない。孫悟空だ。カカロットかどれんベジータこいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力。 5,000 ほどのやつがババカなそそいつは何かの間違いだナッパそいつらを殺せカカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだドドラゴンボールのことはかまわん俺に考えがあるそのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある カカロットがもし本当に生き返ったとなればあの伝説は真実だったわけだんピッコロさんにげてお父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃってドラゴンボールが<笑>てめえだけで食い止められるわけないだろう食い止めるだとこの俺を。 笑わせやががってこのガキるんだ サイヤ人の血を引いているんだ少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうなあ、ね・・・・んん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 ま、だくたばる前もう少しやる、はい、いくぞや貴様もう行くぞどすおえ 止まれこいつ 哭哭 よし着いたぞ悟空ハム急ぐぞ捕まれハムああの小僧ほ本当に海王様の元から帰ってきよった た頼んだぞ。 ミスター・ポポ神様のために働くいつもすまんなミスター・ポポ かけた大激戦悟空対ベジータデケーキが集ま っ, てるあっちだつが合わないだ誰か死んじまったんか近いぞ けない話だぜ ピ, ピッコロ大魔王様ともあろう者がガガキをかばっちまうなんて最低だ<笑>き、貴様ら親子のせいだぞ甘さがうつっちまっただだがごはん 俺とままともに喋ってくれたのはお前だけだったき貴様といた数ヶ月わ悪くなかったぜ死ぬなよごはあ いいよいよ寿命が終わるようだだだがピッコロはさ最後の最後で神の私を超えたううしいぞ神様 殺す順番が変わっちまったがどっちにしても同じことだ。<笑>ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。 いヤムチャちゃうズそれに神様もく許さんぞ貴様ら何だその面は気に入らねえなあっさり潰してやるぜってえ文句がこのナッパ様にかなうわけがない ってた割には手ぇしたことねえなあれは名門でのエリート戦士だ野球選手に舐められてたまるか<笑>うっう<笑>、えっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっなったじゃねえか<笑>そうっ<笑><笑><笑> うわっご<ス>っっらん。ううわっ<ス> 降りてこいなパー俺が片付けてやる命令だから貴様はベジータに任せるだが俺様もこのままじゃ気が済まんしまった ねえはずだ。そいつを連れて、とっとと地球から消ろべ、ベジータ、助けてくれ<笑><笑><笑>何よ、ベジータ動けないサイヤ人など、必要ない なんてやつだ自分の仲間まで殺しちまいやがった二人とも今すぐ亀ハウスに帰ってくれあいつの強さは思ってた以上みてえなんだ は, はいわかりましたそうだ悟空どうせなら場所を変えて戦ってくれないかえみんなの死体まで無茶苦茶になっちまったら生き返った時悪いからな生き消 だときって、ピッコロが死んで、神様も死んじまった。ドラゴンボールは、もう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き、いりはしねく、クリリンさん、ひょっとして。な、なんだ詳しいことは後で話す。もし、悟空が、あいつに勝つことができたら、勝てたら、 そうだな。とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ。いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ、親友。ああ、ファン。父ちゃんが生きて帰ったら、また釣りにでも行こうな。は、はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。